人町さいたま市岩槻で活動しているチームです衣装にはめびなおびなあしらいひな人形のように可愛く笑顔で踊ります久しぶりのイベントでとても楽しみにしております皆さんこんにちは岩槻舞ひなです 創立30周年記念を実行委員会の皆様がこのようなよさこい祭りで花を咲かせていただき誠にありがとうございます待ちに待ったよさこい一生懸命踊りますので応援よろしくお願いいたしますそれではまります踊る風構え